あ、ここ暑い、やっぱ暑いんだよ。うんもっよね、垂れ流しだからね。<笑>垂れ流し<笑>ひどいな。<笑> イ, <ー>イ<笑>夜です。夜です。夜だよ。めっちゃ暗いね。さっきまで水平線が見えてたのに本当真っ暗。本当だ。あでも初島のねちょっと明かりが見えるけど。星 も, も見えるよ。 でも何も見えないね<笑>景色にしたら何もないね確かに夜夜で綺麗じゃないねまた全然違う雰囲気でなんか夜の方がでも雰囲気好きかもああわかるわかる、うん、いい感じねああすごいいいないいねうん。いやねでも本当なんかこう温泉っていう目的はあったんだけど、うんうん、なんかそれきっかけになんか人とこんなに話せる 時間が作れるとはみたいなここお風呂ですこです。お風呂 で, す<笑>ここ で, すでえー、っと、源泉垂れ流しです源泉ーす。<笑><笑> 垂れ流しだからね。垂<笑>れ流しひどいな。かけ流しです。はいかけ流し。贅沢でございます、ね。贅沢ですね。はい。温泉紹介。この部屋なんだっけ？初島。初島。初島のお部屋です。うん、いいお部屋。いいお部屋。いや本当なんかねなんかスタッフさんも最高で。いや優しい。でご飯めちゃくちゃ美味しかった。うん、めっちゃお量も多かったし。なんとかの唐揚げ。さああさ触れないや。なんだっけ？ サワラは焼き、えっと、焼き魚だ。なんとかえー、っとカサゴカサゴカサゴの丸焼けみたいな、うん<笑>ま。丸焼けの方がひどくない？垂れ流しより。カサゴの何あれ、ね、素揚げ素揚げ丸々唐揚げ。そう。が美味しかったです。美味しかった、ね、丸々本当丸々、うん、丸丸丸だったね。熱くない？大丈夫。すごいよね結構平気な人だよね。うんこれぬるいし。せいやーでも本当温泉ねー。 筋肉もほぐれるしほぐれたねうんこう景色にリラックスできるしご飯も美味しかったし美味しかったいや楽しかったなここ完璧うん足足足湯足湯湯<笑>たから足湯<笑>ああ気持ちいいねうん気持いいね涼しくてめちゃめちゃ汗滝のようにもうなんかすごい目に入っちゃうぐらい出たねうんいい汗かいた 寝せ替えた今回の旅はどうでしたか<笑>今回の旅はなんかね、私とにかく温泉今日2連チャン目だったんだけど一、うんうん、人で昨日行ってて一、うんうん、人で昨日すっごい寂しかったのあ、本当そうなんかね まあ動物の森やってたから、<笑><笑>動物たちがいてくれたから、<笑>動物たちいるじゃん。そう寂しくなかった。他のキチとかね、あのなんとかダノダんダモダナモ、そうダナモとかいてくれるから、うん、寂しかなかったんだけど、うんうん、でもやっぱ寂しくて、うん、そう寂しくかったんだけど、今日はねだからね、人と一緒にいるなんかありがたみ、うんうん、分かったし、あ温泉もね。 なんか腹を割って話せるっていうのがなんかこんなに初対面から2回目ぐらいの人でもなんかこんなに打ち解けられちゃうのってやっぱり温泉かなっ て, いうなってなか誘 っ, っ, っ, っ, っ, ってみて「いいよ」って言ってくれると思わなかったし「<笑>温泉行っちゃう?<笑>そうそうね」とか言ってノリで一応カッ笑うみたいなのつけてみたけど温泉突然あの日帰りじゃなくてねしかも日帰りだったらわかるけど泊まり で,、ね<笑>でね、みたいな。 と思って嬉しかった私もまあなんかちょっとびっくりしたけどまあいいやと思ってありがとうっていう感じでどうもどういたしまして<笑>ま私も楽しかったねえまた出てください、うん、も, もうなんか本当にいろんなことをしていきたいですねこれからもいろんなことしようゲー、うん、ムの実況とかね、うん、筋トレ筋トレやろう、うん やれよ。やれし<笑>、うんうん。頑張れ。<笑><笑>みんなで金健康になろう。<笑><笑>頑張れよ。ということでね。こんなストッカーでいいのかな。すごい遠いけど。無<笑>視だけど。無<笑>視だけど遠いけど。<笑>グッドボタン、チャンネル登録、コメント待ってます。バイバーイ。マス。<笑> これああのあの温泉に詳しい葉月さんにお伺いしますが、はい、これどういう時に被るんですかね戦いを挑む時ですね何に<笑>誰にこういう戦いを挑む時に被るんす誰と戦うの温泉で<笑>これ二個あるんだよちゃんとえ？